はい、皆様、こんばんは、こんにちは、おはようございます。早速ですが、今、死のうと、自殺をしようと思っている君へ伝えたい、言いたいことがあります。自殺をしようと思う。ただ、わかりますよ。苦しいから、悲しいから、怖いから、きついから。 逃つら分かります辛いつらいつらいただみんなをあなたを産んでくれたお父さんお母さん両親は腹を痛めてあなたを産んだあなたが生まれてきてくれて嬉しかった幸せだった笑った嬉しいですそんなあなたがなんで死ぬのお母さんお父さん あなたが本当大事です大好きです愛してます世の中には美味しい食べ物美味しい飲み物ケーキお菓子ジュース美味しいよね自分の大好物ないかなあるでしょ美味しいただ死んだらもう食べれない何かを食べてあ美味しい幸せって思う気持ちもうできなくなる伝えたい 幸せはいっぱいあるんです。あなたの周り、今はなかなか難しいと思う。見つけること、ただ、ゆっくり、今は待ってください。今は待ってください。楽しいです。世の中、幸せです。嬉しいです。感動します。いろんなことがあります。いろんなこと、幸せなことが絶対多いはず。楽しいことが多い。辛いこと、分かりますよ。 ただもしいじめにやってるそいつからいじめを受けてるそんなんさそいつ嫌だったら付き合いやめればいいし職場でいたらやめればいいその仕事だってあなたの人生一回きりだから伝えたいあなたの人生一回きりですあなたは幸せになるために生まれてきたあなたは幸せになるために生まれてきただから生きて絶対しなないで、ね、自分で生きてあなたは大切ですあなたは大事です あなたの存在、本当貴重です。みんなあなたが大好きです。それは違うか。みんな好きじゃない。ただ、一部の人、でもいいじゃない。あなたが好きです。自分を愛してください。自分を大事に。あなたの命、一つ。じゃあ、今からあなたが死んだとき、悲しむ人いるでしょ。俺も彼に、 大事な人が亡くなったら、相当きつい、悲しい。だから、そんな思いをさせないでほしい。友達に、家族に、親族に、愛する人に、彼氏、彼女、大事な人、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなあったかいよね。まだ待ってくれよ。待ってください。生きてください。大事だから、あなたの命大事だから。幸せです。あなたは幸せです。五体不満足じゃない。五体満足。食べる、見える、感じる。 いろんなことがあるよ。楽しいって楽しいちょっと待ってとりあえずさマック食いに行こうよハンバーガー食べに行こうよ今から一旦落ち着け一旦待とうとりあえず飯行こうね飲み行こうたバこそう何でもいいよ楽しいって、うん、ちょっと待ってくださいよろしく